今, 晩は今回はねお便りのコーナーということで解放同盟から糾弾されたことがあるという方から体験談をいただきましたのでそのお話をしようかと思いますただあまりピンポイントに特定されるのはまずいっていうことなんで、まあ、文中のあの登場人物は加盟にします1990年代後半中学校で生徒間の会話の中でブラック差別発言がありました どういうわけか解放同盟の耳に入り、私は参加に反対したが、PTA 役員は球団を受けることになりました。PTA の役員会で一人反対したのは私だけです。それから10年以上してから当時の役員に聞いてみると、あの時はとても山根さん、あの山根さんっていうのはこ の, あの、えー、お手紙をお寄せくださった方です。山根さんのようには言えなかった。しかし今なら言えると。 本当かな僕言えないと思うな。で、えー、場所は鳥取市幸町の人権福祉センター、旧解放会館。これはですね、あの鳥取市 の, あの仙台川って大きな川があって、そこから市街地にかかる橋があるんですね。そこに、あのね、ブラックだの、童話だのっていう垂れ幕がバーンと出てたね、建物があるんだけど、まあその鳥取市の端みたいな建物ですね。そこが旧段階の会場になったってことですね。 その時、球団側から複数の人々から驚くべき「殺したるぞ」が連発された解放同盟の球団を受けることにより差別行為で汚れた心身を清めるという美しき清らかな心はこの「殺したるぞ」の連発発言により完全に打ち砕かれた。 ええっとね、これね、解放同盟に洗脳されてる方はですね、球団というのはこの復讐やね、吊るし上げや暴力の場ではなくて、あくまで教育の場で差別者を改心してねえ、我々の仲間にしていく場所だ、なんだみたいなことを言う人もいるんだけども、まあ実際は殺したるぞって連発してたっていうことです。 えー、この殺したるぞっていう発言が向けられたのは、大むどりのように謝罪発言ばかりした、鳥取市立まるまる中学校と、ぺけぺけ小学校の各校長、教頭各 PTA 会長、副, 副会長たちです。当、えー、方のトラウマは、直接殺したるぞの言葉を耳にしたからではなくて、この9段階に至る過程で、何者かに当方自宅に無言電話、 さらに PTA の役員でもない保護者が自宅にやってきて他校で山根さんのように政治感の高い若い男性教師が意見したところある団体から圧力を受けてうつ病になり自己退職されましたよ山根さんもそんなことにならないでほしい心配なんで来ました賢く黙っといた方がいいですよなどの圧力によるものですえうつ病になりました職場で言葉が出なくなり電話の呼び鈴が怖くなりました ここのととが思い出されてゾッとしますなんかもうねあのツイッターなんかでなんか童話の集団ストーカーとかね言ってる人がいるけどもこう90年代の終わりぐらいこれリアルにやってたっていうことですねそういうことでこの生徒間の差別発言はまるまる中学校のことでしたがそのような差別発言生徒を生んだのは過去の教育をしたペケペケ小学校も責任ありとされその関係者も球団の壇上に上がりました。 あ、なるほど。なんかさっきね、小学校の校長とかが出てきてたんだけども、なんで出てくるのかって言ったら、まあ中学校のね、生徒は小学校で教育受けたんだから、小学校にも責任があるって言って引っ張り出したんですね。すごいですね。こういうことをやってたんですよ。もういかにも、あの、やり口ですよね。あの、エ, エセ童話っていうか、まあ童話のやり口ですね。で、当方は、 球団会の行われる解放会館に向かうとき、まさに自分も壇上で球団を受けるのだろうと覚悟と自覚を持っていたものの、外されました、どうも山根は混乱するさせる危険人物として排除するという合意があったのではないか、それで一般保護者の観客席に座らされました、だから冷静にこの球団会を見つめることができました。 その時思ったことは、あ、こんな球段階は続くわけがないなぁでした。球、えー、段階で殺したるぞ、殺したるの言葉を連発したのは、解放同盟の男性連中で、その仲間集団の中央ぐらいに複数人いました。2 3 0人、ほぼ黄色のゼッケンをつけて、頭に鉢巻きしてました、えー。2時間弱の間、えー、10回、威圧的な大声で殺したるぞと言ってました。 しかし、よく話した書記長はかなり礼儀正しく高音のカリカリ声で、明快で厳しく追及してました。それらに対して、えー、校長や PTA 役員は神戸を垂れて、目線を下にして延々と差別児童責任を痛感し、謝罪を何十回もしていました。 これね、あの、初期長じゃなくて、初期次長じゃないですか。まあ、僕、誰か知ってる。あの、神高い仮会声でメーカーに行ってたもうあの人だろうって僕、あの、誰かピンポイントで分かりますよ。まあ、それは後にして、えー、最後に思ったことは、球団を受けた校長や PTA 会長らは、すべて球団会の悪しき本質を承知の上で、校庭をこなす、そして賢くやり過ごす、そして終わるという、何かしら映画撮影のようでした。 多分みんな承知の上で演技してたの、演技していたのでしょう。できないのは私、えー、山根だけでしたあ。なるほど、そういうことなんですね。ということで、えー、これが山根さんの体験です。ちょっとここで話が変わってですね、えー、鳥取市で坂根前佐用さんっていう方が解放同盟系の候補として市議会議員に当選しました。 えー、多分ムクダ氏の代わりでしょうあムクダさんっていうのは、えー、前 の, あの解放同盟の初期次事長です、はい、もうここで察してくださいまあクダさんあの最近まで、えー、市議会議員をやってたんですね。でこの坂根正代さんっていうのはとあるあの童話研修会の打ち合わせの時に、えー、この坂根さんは生まれた時から私はブラック差別を受けて苦しんだ。 うおーん、うわー、シクシクと大粒の涙を流して泣いていた女性です。もう、うんざりでした。研修の打ち合わせの結果、まあ、研修をやったんだけども、 まあそれが終わった後にですね、えー、こんなことをして無駄な時間を費やして何とも思わんのかいなっていうふうに、あの自分がね、そうやって愚痴を言われたんだけども、まあ自分がむしろ言いたいことだって言ってね、そういうふうにね、もう本当に悔しかったそうですね。ということで、まあそういうお話です。 坂根正代さん。坂根って言ったらあれですね。あの、ちょっとローカルの話になるんだけども、あの、倉田航空 の, あの円通字に多い文字ですね。まあ、あまりね、あの、地域対立を煽ることはしたくないんだけども、鳥取市のね、倉田航空の方、ちょっと考えた方がいいんじゃないかなというふうに思います。ということでね、まあ、その体験談の紹介と言いつつも、ちょっと鳥取市の方向けに、ちょっと、えー、ちょっとね、ちょっと、 意見を言いたいところがあるんだけども、まあ、こういったことがありましたということです。えー、ご視聴ありがとうございました。